まあ僕もねさっき冒頭でもちょっと触れましたけどやっぱり。S. N. S. とか、はい。まあファンも多ければ逆に S. N. S.。ではファンから以外もこういろんなやっぱりこうメディアに顔出ししてる人っていろいろ言われたりするわけじゃないですか、はい。それにやっぱり一喜一憂みたいなやっぱりすること多いと思うんですよ。でこの先も。まだまだ。活動される中でね。ねそういう。辛い思いとかも。きっとする可能性あるんだろうなと思った時に。 ちょっと僕がこの年齢になって思ったことをちょっと真面目にパーにパワ、うんえー、残り時間というテーマなんですけどこの平均寿命平均余命っていう言い方もするんですね、えー、これこれはあのこの 厚, 厚生労働省がです厚労省が出してるデータなんですけどまあだからこれ0歳だったらあの男子だったら平均 81歳ぐらいみたいな。女性だった87歳。よく言われてますね。えー、これ平均、これ平均余命。女の子の方が、ああもちろんもちろん長いんですよ。これ世界的にそうなんですね。女性の方が長生きするんですよ大体、えー。でえっと大体男と女なんで6年ぐらい差がある、ね、ええー、そんなに。はいで逆に平均余命寿命を超えてもこの例えば90歳超えたらあと男性だと大体90歳超えた人あと4年生きるとか94まで生きるとかそういうデータなんですけど かですかこれだから多分25歳だったら女性だったらあとやっぱ60平均的に言うと623年は生きるわけですねみたいなことが分かるわけですま だ, まだよ。これは残り時間なんですねだから僕とかだったらもう30年ぐらいしか生きれないですね多分でこれね人生でトイレに入ってる時間、はい、<笑>これ僕ねよくいろんな例え出すよ人生トイレに入ってる時間っていきなり汚い話よこし<笑>いい ね, いい ね, <笑>これねあの 社団法人のこの空気調和衛生工学会とかね あ, あと世界トイレ機構ってあるんですよ、えー、WTO って言うんですけどねかっこいい、ね、ールーなんか WTO ってどっかにもあるねワールドトイレットとオーガナイゼーションっていうのは当にあるんですよそのデータを見るとですねなんとトイレのね使用回数1年で2500回使ってるんですっ、ね、てはあ、はあ、1日に8回ぐらいほうほうだこれは男女合算ですけど、うん、でまあ平均なんでこれより多い人も少ない人もいますであと平均 トイレの平均滞在時間はなんとです、ね、男性で1分24から1分532、うんまあ、分切ってですね女性ちょっとやっぱ長くて大体、えーえー、いい長くて3分、うん、で, でも軽症とかする人を考えるともっともっと長いんでしょうけど、うん、本当はで、まあ、ここでブレはあるものの大体、うん、いい平均的には人は死ぬまでにですねこう3年間ぐらいいるんです、えーうん、長い人で5年いるんです、えー、短くても2年はいるんですって、えー、結構短い人でも2年はいるんです そうですねです、そう考えたら。はい。で、まあ、長い人だと五年ぐらいいるんですよ。人生のうち五年、三年から五年使うんですよ。いや、そんなんいるんだ。で、人生に寝ている時間ですね、はい、これ、理想論ですけど、八時間寝た、はい、寝た方がいいと言われてます。そうですね。まあ、子供と老人でまた変わってきたりしますけど、で、八十五歳まで生きたとしましょう。はい。 えーまあ、毎日8時間睡眠をとるとしてだいたいこういう計算式出すと28年間睡眠 で,、えーはい、でまあ日本人平均なが81年だから80年とか8歳八1歳までだとしても27 年, 年間ぐらいは寝てることになると。えーじゃえー、でまあ例えば6時間毎日6時間しか寝ないよって人でも21年は寝てる。であんまりいないはずなんですけどショートスリーパーと言われる。うん あの4時間ぐらいでいいです、ね、ああだただこれも老人になったり子供の時はもっと寝てるんで毎日平均4時間ってなかなか難しいでしょうけど仮にそれやっては14年なんですがまあほとんどいないでしょうと。あと人生で働いてる時間これはちょっとおぎゆかさんみたいな仕事ではないですけどまあいわゆる世の中一般で言う僕らみたいな、うん。はい ゲーム業界もそうですけど、うん、漏れなくサラリーマン的な会社員 と, として働いてる人、まあえっと、これ、まあ、正社員 の, のデータなんですけど、うんうん、365日中土日大体104日ぐらい、うんうんうん、で祝日等で20有給休暇って年間20とか、まあ、取れるんですけど、うん、大体世の中の消化率はです、ね、実はフルに取ってないんですよ大体みんな半分ぐらいなんですって有給消化率って。 だからせっかく休めるのに半分ぐらいはみんなプールするか捨てちゃってるわけですよ。うんうん、でこれ有給休暇11日仮に取った ら, らそうすると年間230日が勤務してる時間ですね、うん、でそのうちその1日何時間働くか、まあ、7.5 時間って言われてるんですけど残業とかもするんでこれ平均で出てる統計のデータだとだいたい年間 2,000 時間働いてるんですって、うん、でそうすると1日あたりだいたい 8.69 時間の労働をしてることになるんですよ。まあ1日で こう鳴らすとね。うんうん、で、三十八年間だいたい二十二歳に例えば就職して大卒で、で六十まで働いたとしたら、うんうん、まあだいたい働いてる時間だけで八点六七時間でしょ。で、これ平平均なんで、実はもっと働いてる人もいるんで、うん、まあこれ一日十一時間計算だと、えっとで二百五十日まあ有給もちょっとへ少なめだと十一点九これ、うん、僕なんかはこれかもうちょっと上ぐらいですね、うん、はい。 ゲーム業界のヤバい世代はもっともっっとと で,、ねはいえー、で、まあ僕計算してみたんですけど僕の空港のいる時間と飛行機で飛んでる時間を合算すると<笑> 25年間の計算でも約1年1年間空港か飛行機で飛んでることになるっていうその人生のうちの1年はだこっから先もうちょっと飛んじゃうともっと大変なことになるんですけど、うんうんはいまあ、僕はもう働いて30年以上経ちますけどだいたい飛行機で飛んでる。 時期が25年はあるんで、えーうん、計算したことなかった面白い。はい。うん、そうなんですよ。で、人生で必然的にじゃあ使っちゃう時間って何かというとまあさっきみたいに、だいたい3年ぐらいはトイレに行く立てこもってるわけじゃないですか。はい、で、平均的に人は死ぬまでだいたい27、7時間睡眠してますと、うんうん。で、まあ平均的にはですね、人はだいたい8年から11年ほど働いている。もう多分おぎゅうかさんもあの。 なんていんですかね。サラリーマンみたいな勤務形態じゃないけど、うん、ずっと立たれたらこうなっちゃうんですよ。うん、ね。で、これだけでね、40年ぐらい使う計算になるんですよ。確かに。それ以外のこともしたいんでしょ。確かに。そうするとね、意外と時間がないということが分かってきますね、うん。で、まあちなみに人生食事これは時間とまあ要するに時間とかっ て, 書いてある時間は実はあえて書いてないんですけど今回は回数ですね。これ時間人によるんですけど、まあ一日三回85歳まで生きたとしたらだいたい9万3000回ぐらいこう。 食, 食事ね、うん、一日三回食べたらね。あのお客さんもっと回数増えますね。夜食食ってる、ね夜食。で、お客さん二十四歳だと、あと六十年受けれるとしましょう。<笑>平均的に考えると、六十年を 元, 元気にね、しかも。食べて、三回ちゃんと食べたとしても。 こうあと残りもう6万5 7六万回食事ができるのかねでよくディナー会食とか、うん、ディナー行きましょうこれはもうあと2万1 9九百回ぐらいしかないわけですよ。おはい、で僕の場合は年齢的に考えるとこの半分以下の計算になるんですね。うん、うわーって考えるとちょっと数字にするとあれです、ね、そうそう数字するとねこんだけしかいけないですよ、うん、もうそのうちの1回も今日たこ焼きで消費しちゃうの、ん、<笑><笑>で。で 人, 人生のさまざまな残り回数っていうのがあるんですね。うん これ最近ちょっと流行ってる言われ方してるのはああ人生で夏を謳歌できる回数っていうのがあるんですよ、うん、夏って1年に1回しか来ないという考え方でいくとですよしかもですよゅ う, うかさんこう あ, のああいうかっこいい水着着たいなっていう水着も着て、うん、あのもう風邪ひいちゃうからもう お, おばあちゃんちょっと信頼は海は行かれへんっていうこんなじいちゃんばあちゃんになる。 なったらいけないわけだから、寿命じゃなくて、元気なうちで、しかも自分が着たい服を着て。行ける海とか、夏を楽しめる回数ってすごい少ないでしょ少ない。すごい少ない。少ない。ね。ゼロ歳から、八十五歳でも、八十五回しかないわけだから。そのうちの元気な方が下手したら、人によるけど、四十回ぐらいが。関根山みたいな場合もあるわけ。そうでしょ。少ない。で。 あとでできるる回数ですよね、まあ、田舎にこ れ, これはすごい少ないですよ実は皆さん計算してみてください年に2回お盆と正月だけだったら年に2回ですよ、まあ、あと何年いけんのっていう、うん、親の寿命をとるんですよ確かにそうそう で, であと、まあ、こも同じ話ですね両親と会える回数、うん、食事できる回数考えましょうと、うん、確かにあとペットとこれだわこれほんとに嫌 だ, だ, 本当にやだほんとに嫌だ これなんですかあなんです僕もううちの柴犬平八くんが16歳なんですけどこんなでっかいがんが見つかってこの間ものすごい何十万もかかる手術をやってこんなでっかいの取り出して取り出したんですけど大腸膀とかわ か, かんないんですけど、うん、まあ今フラフラしてるけど元気なんですけども う, もう平均寿命の時には16ではもうそうで す, ういや す, ごいいです ね, ねうちあとハムスターももう平均寿命23年ですけどもう2年経ってるんですね。そうすると子供が この可愛がってるペットは死ぬんじゃないかと子どもも恐れてるし僕もドキドキじゃないですかもう絶対泣いちゃうよと、うんうんまあ、だけどこれ残り時間考えたらいいそうなんですよ、ね、何回何回撫でてあげれるのって話じゃないですかこればっかりは本当に嫌いで す, で す, よ、ね、辛いですよこれはでも考えたこと本当にダメ、はい、で結局大切な人、ね、配偶者と恋人と過ごせる時間だって、ねうん、まだ今結婚もしてないわけですし、はい、考えると 自分はもう24歳なわけだしうそういう人が現れてからも、うんうん、そういう人と過ごせる時間っていうのも限られてますね。で最も重要なのは、うん、残りの人生で遊べるゲームタイトル<笑>持ってったではな持ってったぞ、そっちに赤字これは、ね、赤字だしこれはあのー、考えた方がいいですよほんとにほんとに俺ぐらいの年齢になるともうあと何タイトルもういやいやいやもうね 俺残り人生で無理なんじゃないかってこれ積みゲーがあるんですよ。積<笑><笑><笑>みゲー。そうなんですよ。積みゲー。そう切りタイヤして遊ぶべきなのか、それともそう切りタイヤせて自分のゲームを作るべきなのか。<笑>うーなるほどこれものすごい僕悩みです。すごい大きい字で字人生のキロです。まあちょっと真面目な話戻りまして、うん、残り時間とか回数をちゃんと考えるんですね。例えばツイッターで無駄に煽られて反応してる時間。<笑> こ, れこれはどうなんだと。<笑> んなもん邪魔だなツイッターであらぬ誹謗・中傷を食らって落ち込む時間ん、うん、これトータルしたら割と増えていきますよそんな時間もったいないよな、うん、で嫌な人と過ごす時間あーもったいないんじゃないかな、ね、こんないらんで、うん、あとフェイスブックのねメッセンジャーアプリで知らないフランス人から電話がかかってくるんにかかあんたや<笑> 大体フランス人なんですよなんでフランス人なんで気軽に日本語話せるのかって聞いたら、うん、ちょっとだけ話せる<笑>いやいやほぼほぼ聞き取れないけどみたいな<笑>ファンのこれもトータル時間にするとすごい俺の人生の時間を奪われてるしかも睡眠時間まで奪われてますからね。 これこういうのとか、はい、まあであとネオジオ CD のやたら長いロード時間<笑><笑>もう邪魔だわー。世代的にわかんないかな。ネオジオこれは無駄だわーこれこ。生まれてる昔ちょっと知らないか な, 生ない。生まれてない。多分良かったですね。これこれ大これで大変な時間を過ごすところでしたよ。うん、えこれちらでどんくらいなんですかロード時間って。もうもうあのー、まあいろんなタイトルにもあるんですけど新サムライスピリッツとかだと。 さあ、ゲームやるるぞって、CD、入れるじゃないですか、まあ、タイトル画面でキャラクターセレクト画面に行くまでにもう何分もかかるちなみにトイレ平均時間でいうところの ト, トイレに行って女性のトイレの平均時間でも帰ってきてもまだタイトル画面にも行ってないうわーそれはちょっとあれだなロスだな もう一回対戦して片方がキャラ変えたら一分で両方変えちゃったらもっとですよへぇ、えー、<笑>遅いなぁそれしか遊べないこともあったりするそうこれをそので、対戦したらなんかサムライスピリッツってこの刀使うゲームなんですよドガーって二発二発切られてこんななってなんか五秒ぐらいで KO されて<笑> あ, っさあっさりなあっさりなあっさり割っちうそう割って言われて で、なんか 2, 2戦目行こうと思ったらこう…<笑>いや俺なんか長い10秒も遊んでないよ、ね、<笑>時間の方が長い こ, これよく考えたら俺これのせいですごい時間使った、ね、これは多分相当な時間取られてるですよこ俺 SNK さんにちょっと俺抗議したい、ね、あなたたちのせいでこの残り時間 俺の人生の中にネオジオ C G のやたら長い労働時間が俺なんか俺破壊しに書いてもらおうと思ってまたそう墓石に何をほぼテーラースイート横に、何をそう何ほぼテーラースイストって墓の横 に, 横にあのほぼテーラースイストの原田が S N K のネオジオ C G で使った時間みたいなトータルを書いてその書いていっぱい書いて<笑>そうなんですよ で, で,、ね、でねいいそんな実 時, 時間をまあ人生に。 まあ費やすことにいろいろ疑問がわきますよね。だからあとはこれは重要なんですよ。楽観主義者には時間が長く与えられている。ほうこれねこれ面白いです。こう北米のボストン大学の医学部の研究で、楽観主義者と言われる人たち80歳を超えて長生きする確率が高いことが判明してるんですよ。さっきの平均を超えれるわけですよ。そでこのこれもねあのー。 別の研究なんですけど、50歳から79歳までの女性16万人、26年間も追跡する調査だったんですよ、うんうん。で、そこで楽観主義ってカテゴライズされた女性はそうでない女性よりも全体的に長生きだったんですね。ストレスを受るとこう、うん、コルチゾールっていうのが分泌されるんですよな。なんか出るんですか？嫌な時間を過ごしたりストレスは私、はあ、コルチゾールっていうのは血液中ガって出てきちゃうと、うんうん、まあ血管とかいろんな内臓とか疾患とかなりやすいって言われてるんでこの 楽観主義でやっぱり楽しくほらあのツイッターのアカウント名もねあのいっぱい笑いになってるわけじゃないですか<笑>やっぱりそうできるだけ笑ってこう楽観的に「いや大丈夫大丈夫嫌なことあっても大丈夫なんとかなるよ」と思ってるとこのコルチゾールが減って、えー、あとコルチゾールって結構例えば子供をハグするとかそのペットといるとかそれでも減少するんですね。えーうん 減少させるるることともああででできるらししいいいかんんななすすけど、はい、あんま詳しくないですけどただコルチゾール出ないようにできるだけすると長生きするんで楽観主義はいいと言われてるんですんだから、あのー、こういうコルチゾールできるだけ出さないようにる生活してほしいと、まあ、日々楽しく生 き, 生きることがどれだけ大切かのお話でこのネオジオシーディやったら長い労働時間でもイライラしないこれ多分俺これのせいでコルチゾールがものすごい<笑><笑>多分。 これは無理だわ。出る、出る。出る出る<笑>ちょっと一回経験してみたいですけど、ね、このネオジオのゴーゴー。いや、もうね、ゴーゴー寿命縮まりますよ、だから。<笑>本当に。でもやっちゃうんですもん。人生時間削られる上にイライラするから。<笑><笑> SNK さんに取られた時間とその奪われた余命っていう本を出そうかな。<笑><笑>反逆本みたいな。やつなん、そ れ, なそれそな。ローディングっていうバーガー。遅いですよね。本当に一ミリ単位で動くやつ。そうそうそうあれは遅いですよ。まあ、というわけで、その。できるだけ楽観主義で。はい。でくださいと。はい やっぱあるんですねストレス溜めちゃうとやっぱね寿命…ダメです ね, ねそうですでもハラルさんのこの…これ毎回面白い毎回って今日二回目ですけどそうそうなんかずっと聞いたらろ面白そうなやつや<笑><笑>僕が いろんなゲームやるんですけど必ず毎晩やるのが銀行すするゲームなんでよ。どんなゲームあるんですよ「Payday2」っていうね有名なタイトルが海外では日本ではあれなんですけどまだやってる銀行強盗するゲームなんですよう4人パーティー知らない外国人たちと<笑>、はい、僕の入る時間ってんかやたらと英語じゃない見たことないこうロシア語とか並ぶような。 本物にやばい人たちみたいなね、えー、結構その夜な夜なバーチャル犯罪者が集まってあの銀行を狙おうみたいなで本当に警備員とかをこうペッて拘束したりできるだけもちろん殺人はしない方がいい方がんですよ、えーうん、FBI が来ちゃう、はいはい、で 銀, 銀行の金庫をこうドリルで一生懸命開けてみたいなでみんな仲間で守ってですねでバレたらもう警察が来て 警察と銃撃戦になってしばらくしたら FBI が来てっていう、うん、ことをやってるわけですよこれをどれぐらいやってるかって僕びっくりしたんですけど僕これまでにその銀行強盗を 1,000 時間以上遊んでるんですよ、うん、ドリル回してる時間だけでも150時間ぐらい<笑>、えー、<笑>銀行強盗を 1,000 時間ぐらい遊んでるんですだから え, え、ドリル回すの何時間やってる百五150時間な俺はドリル専門じゃないのでああこれドリル専門の人はもっとなる<笑>でもさこの真剣に話す原田さんがすごくこう考えないで「あ俺あの銀行コートのやつ1000時間超えてた」って言ったらうちの妻大問題になって、まあ、家族会議ですよね お父さんは夜<笑>な夜な何をやってるかって子供と話をして<笑>お父さんでしょそう寝てからだからね子供は「何やってるの?」って言ったら「うん、ペイデイズ」ってやつなんだけどってどんなやつって言ったら銀行強盗なんだってっ銀行強盗<笑>あ小さいですよ小学生でが学ると幼稚園ですから銀行を毎日襲うんだよねってそれを1000時間やってたら「1000時間!?」みたいなびっくりですよ1000時間。 やることを言うとあなた何を得たんだと何を得たんだ<笑>確かに俺いそんなに一0 0 0時間銀行をバーチャルで襲うくらいだったら一見本物本当に襲った方がまだいやほ ら,、ま<笑>ほらね、ゲーム代ばっかり払ってこう追加ダウンロードコンテンツを買い続けてすごいいっぱい出るでしょうでそれを大量に買って毎晩毎晩 銀行強盗でシミュレーションしてるわけじゃないですかうんうんうんうんで何を得たかって言われたのにすごい衝撃を受けて<笑>確かにって考えて、ね、それ言われてるええっ何を得たんだろう な, なっいや俺はそれでえっと一 言, 言う、うん、ちょっと子供の手前もあるし そ,、ね、それはね言わなきゃと思って、うん、プライスレスだって言った、うん、<笑><笑>そしたら嫁に普通にクレジットカード買って<笑>クレジットカードで CM 買っ て, CM 買ってラスス<笑>プライスレス<笑> それぐらもう正面からこうマスクをつけてから入るパターンってあるんですけどもうバレていいパターンとバレないように取る2パターンんですけど、うん、僕はもう路上で普通に通行人とか普通の車とかがいるところの状態で。 みんなでスーツ着た状態で銀行の入り口を見てから「マスクオン!」って言って4人で四人で一斉にマスクして銃をガッて出したら民間人みんなキャーッて逃げるわけじゃないですかもうその時によくできてるんですよこのゲーム BGM が変わるんですよものすごい僕その作ってる人にまでこうよくやり取りもする中になったんですよ あのスウェーデンが開発したんですけどスウェーデン行った時に「あの俺の大好きな『Payday2』の故郷だ」って言ったらプロデューサーが会いに来てくれてえー、すごいえー、すごいな、うん、そうなんですミスター・あるルっつって会いに来てホテルに会いに来てくれて、うん、それぐらい好きなんですよでもうあの音楽のシステムが最高でシチュエーションに合わせて変わってくる で,、うんうん、で音楽が変わってもう銀行に入ってってみんな「伏せろ伏せろ伏せろ」って言って全員伏せさせてこ う, こうねタイロ タイロック、はい、タイロープってやつをこうギュッてこうやって、うん、映画でよくやるじゃん。うん、あれやってそ の, このダイヤモンドとかもこうガシャンっ て, って全部ガラガラガラてやっ て, って、うんうん、銀行だったら全部こうドリルで開けてる、うん、それやってる間に通報が、うん、バレると通報行くわけです、うん、通報行くとこうまず警察が来ますよみたいになったらもう今度また警察がドワーって来て盾て持って銀行の前から。うん 言ってくるわけじゃないですかも う, もうその時また音楽が変わってテンショて、えー、その時また脳汁が出るわけですよ、えー、今言ってるだけでもう思い出してくる、えー、<笑><笑>かれないけど目がかがんるか知な何かしてるかそれがやめられなくてやめられなくてで毎日その白バイ、うん、みたいな格好してる人とかをこうあと警備員とかにものすごい警戒してるから、うん、もう普段も警備員とか見ると「<笑><ほ> <笑>いや、ほんとジョンケン反射すよ。現実世界でもジョンケン反射で警備員を見るとおお っ, ってなるんですよ。っていう感じの家族会議でも語ってたら、まあ妻どころか子供までどんびりしてましたね。確かに。<笑>かにお父さんはそのじゃあ警察の敵なのみたいな。ああ。まあピュアだからね、っちゃい子だからね。いやあのこれはゲームの話だよ。確かに。ちょっと誤解しちゃうね。お父さんゲームの中だと何でもなれるんだって。でも。 それがもっとヒーローだったらよかったんだけど俺銀行が<笑><でも><笑>悪者になってでもその自分の部屋がある。セーフハウスで自分の家があって地下室があるんだけど、うん、そこに篠本さっさまが積まれてるわけですよ、うん、本当に今まで取った分が、うん、で自分の取り分だけが本当に積まれていくんですね、えー、視覚的に分かるようになってるわけですで、その金庫をギーッと開けて、 子供に「ほらこんなに持ってんの?」って言ったらさすがに子供はちょっと僕尊敬のまざわさせてみたりえー、パパすごーい!」って「えすごーいってえこんなにどうやって集めたの?」って全部ね中央銀行とか狙うつ<笑>すん<ご>の<い><笑><笑>やばいよ。 エ リ, リコプター乗ったことないでしょもうだんだん英才教育てして、ね、も パ, パ, パパはもう毎晩乗ってるんだ悪いことをしとるんやでいや面白いな、まあ、パパあと仲間は見せないんだよ<笑>いいふうにいいふうにいいふうに持ってくれでしょパパは絶対仲間は守るから<笑>、まあ、パパ、まあ、仲間4人で全員で最後最後はちゃんと4人で、うん、見捨てないといいふうに話してるけど強盗って言わてる強盗なんですけどね かでも私それこそ今、コール・オブ・デューティーやってるんですけど、ねいやマジっすか、もう止まんないです、本当によねあそのもうモバイルなんでホンす 楽しいですよねだから一緒ですよ僕も め, めちゃくちゃ分かります撃ってるのが FBI か軍隊かの<笑>その違い楽しいです本当にだからねあと銃とかも別に課金して強くなるってわけではあんまないと思うんですけど、うん、見た目とか、うん、あと銃と。だんだん興味出てくるでしょそう撃った時に相手が死んじゃう時になんか出るエフェクトとか、うん、そういうのがまた違くて、うん、銃の格好良さとか 感完全にやられてるよ。完全なもうこれをですね、あのー、2月16日大木のゆかさん誕生日ちょっと送れました。えー、しよおあ、ちょっと待って、俺俺も見たことないそんなの。はいはいはい。あ見たい見たい見たい。おめでとうございます。お, おめでとうございます。 いいですね。こんな、こすごいすごいよ。えー、え私ですか？宇多田カノ。似てる似てる。小屋がこの間の。美化されすぎですけどめちゃくちゃ。いやい や, いや特徴取られてますよ。この間のイベントのやばい。これやばい。首の長さまで再現されている。<笑>めちゃくちゃ嬉しい。こ れ, こ れ, これ結構良くないですか？ やばいです、ね。こういう感じでいつもキャラ書いてくれてるけどる、もう海外の人が好きすぎて、この何百何千リツイートってしちゃう。方なんで。<笑>え待って、やばいですね。ね い, いいんですか。<笑>しかも、ね、デジタルじゃなくて、直筆。あ、ですか、<笑>これ。えー、これデジタル。デジタル で, 加工してで、ね。これって。どのくらいで書くんですか、これは。ちょっと私似顔芸が。 そんなにうこれはす ご, すごく。 僕から渡した素材はこの間のイベントの大雄家さんの記念写真をこういうイメージです。すごい。ほくろほくろほくろも耳のほくろもちゃんとある。ええー。当然こういうポージングは写真で撮ってないですからね。ないですよね。服もちゃんと。ね、ラグさ ん, グ さ, んさすが。ああありがとうございます。嬉しい。 嬉しいそう、俺言った気するわ。そのおぎゆかさん書いてもらえばって言ってたよね、そうそうそう俺は。そ, う そ, う そ, うそれでそれかそっと言うから、まあ、それだ。え、俺おじいちゃんみたいなやつゃんと今もやる。笑った。っ<笑>そ う, そ う, そ, うそう、ラフさん来るって聞いてそれ言ってたんだよ。これこれの方がいいですよね。いいよ天才ですよ、うん。いい笑い方してますそれ。い、う、い、ん、笑い<笑>、うん。えー、ありがとうございます。<笑>一生大事にしあ、りがとうございますい。ありがとうございます。 いいやばっ。あの小田郎にペロペロ舐め刺し。<笑><笑>いやいや実家には持ってきます。自分の家に<笑>自分の家に。何が生まれるん。<笑>自分の家でも。舐め染めちゃんだって<笑>。<笑>この番組はただバーですから。<笑>うん、ここで終わるわけないんですよ。うん、あの何。 最後はこの学学部教材だけでも放っていってくださいみたいな<笑>。<笑><笑>第二のサプライズです。財布出さすの？返請求。<笑>えっとね、うん、今日とある方からです、ねはいはいはい。ちょっと物を預かってました、ね。物を預かってる、ま。ちょっと花さん。A.P. みたいなね。あのちょっと読んでもらうかな、うん。俺が？ あ,、はいあ、ってことはなんかレター的な。はいはい。ちょっとこれを預かってます、うんで。ほうほう。あ, あ封筒とかに入ってるわけじゃないの、ねえー、はい。<笑>はい、床へ えー、NGT 最後の生誕祭の際に書かせていただいた手紙でゆかに書く手紙は遺言状以外最後になると思っていてまさかこうしてまた手紙を書くことになるとは思ってもみませんでした、うんうん、今回は前回と違った視点で、うん、ゆかに本当に最後の手紙を書きます最後の手紙、うんうん、大概のことは今までいろいろなところでいろいろな形で発信してきたためパパとゆかのエピソードのネタも尽きてしまいました、うん お父さんからですねお父さんからですねそしてもう年も年で内臓も一つ摘出しているので、うんうん、そうなんですねいつお迎えが来てもおかしくないので、うん、今日は本当に最後の手紙になるようやなるように遺言状をしたためようと思います、うん、特にお金も資産もないので遺産として床に残してあげられるものはありませんないやねそうなのただパパの人生床のおかげで本当に楽しかった そこだけは本当に感謝していますなかなかアイドルの父親になることなんてできないしましてや日本を代表するアイドルグループ AKB の選抜総選挙の速報で1位をいただける娘の父親なんてそう簡単になれるものではありませんあの発表の日の鳴り止まない LINE の通知音を一生忘れることができませんそしてゆかを応援してくださるファンの皆さんから「P さん P さん」ってお声がけいただき 仲良くしていただいて天にも昇る心地で本当に毎日が楽しかったです応援してくださる皆さんに大変感謝していますただパパの人生の中で一つだけ後悔しゆかに申し訳ないと思っていることがありますそれはあの時ゆかを守ってあげることができなかったことですその結果ゆかは傷つき苦しみ夢を見失ってしまいましたもし戻れるなら もう一度あの時に戻り勇気を持って毅然とした対応をし床を守ってあげたいあの時の数少ないチャンスできちんと対応していれば全く違った結果になっていたと思いますそれだけそれだけがパパの人生最後の後悔です本当に親として申し訳ない気持ちでいっぱいですパパというかは毎日のように親子喧嘩をしています お互いに些細なことで感情をむき出し LINE で喧嘩になりますでも寝て起きたら何起こっていたのかと怒りを忘れて何事もなかったのかのようにまた可愛いスタンプから LINE が始まりますそれでもこの親子喧嘩もいつかは必ず終わりが来ますそれはパパがじいちゃんやばあちゃんと二度と喧嘩ができないのと同じようにその時にイカがパパにもう一度会いたいもう一度 パパと喧嘩をしたい、パパの作ったご飯がもう一度食べたいそう思ってもらえるような親子関係でいられたらと思っていましたそしていつかゆかが親になった時にパパやママの気持ちが初めてわかると思います今のパパがじいちゃんやばあちゃんがパパに口うるさく言っていた気持ちがわかるようにこれはパパからの遺 言, 言状なので最後に一つだけお願いがあります何があっても絶対幸せになってください 床の悲しむ顔をもう二度と見たくありません。そして、パパやママがいなく、いなくても。三兄弟仲良く、力を合わせて、助け合って、生きていってください。パパの願いは、ただそれだけです。子供たちの幸せが、パパとママの幸せです。元気で健やかに、ゆからしく。これからの人生を、歩んでください。パパは、これからも、ずっと見守っています。以上です。これ、待って、これ、死んじゃん。 じゃあなんか言った。こ私この間 ち, ゃんちょっと待ってちょっと、いいやいいきちょっと待って私遺言ですから、ね。ちずるい。これがずるいのが、本当この間おじいちゃんが亡くなっちゃったんですよ。うん、あ, あそうなの。でなんかそれからのこういうあれはもう良くないですよ本当に。<笑>もうこの間私散々んん泣いたんですよ。こういう ね, ね、人が亡くなっちゃう系の感じで言わないと本当にダメなんですよ。今ちょうどね。本当にもうね。 よくないですよこういうなんかなんか遺言とかそういうことを言う本当よくないですよね。いやそれねでもね俺、娘ができたからわかるなこれ本当によくない。いやねでも ね, でもねこれ親ってやるんですよ僕も子供にまだもちろん当然見せないけど、はい、あの今からでも書いてるもん俺これこ ら, らあのあ中のノートパッドに書き溜めてるんだけどこれすごいわかる<笑>よく逆に言うとこの短い文章によく収めたなと思う。<笑> これじゃ済まないよ普通本当に私もう人の死とかが本当だめだよ、うんと駄目でこの間おじいちゃんが亡くなっちゃって、時、うん、にほんに何かあれででもねさっき言ったようにやっぱりしくも同じテーマになったけど、うん、残り<笑>残り時間はねみんな平等に残り時間は減っていくのでまあ特に家族の死とか本当考えんいやいやもうね、ん当ね、あのー、こんなに 悲しいならアイナードいら ん, んだけど本当にそうじゃないけど、うん、本当にそういうな、うんでだそうねでもまあお父さんはもうこれで手紙は書かないですからそうなんか前に生誕祭とかでも書いてもらった方が一回あるんですけど確かにでももう多分ないと思うんで多分はい。 いや、お父さん俺もう一回書くと思うないやいやいや<笑>台無しでしょ台無しいや俺はでも俺はやっぱ娘2人を持つ最後最後娘2人を持つ親の気持ちとしてこれじゃ足りないと思うと思う多分<笑>、うん、だけど、うん、でもねまあでもなかなかねお父さんがこうやってちゃんと書いてくれないよ、まあ、確かに大前提としてね、うんそつえっえと一回 何歳かの誕生日の時と卒業公演の時だけにありましたねで、これ三度目ですね度目じゃもうないね<笑><笑>そうなんですかも う, ないもうない、もうないなかなかね、やっぱり、ね、手紙は恥ずかしいからいや、でもね身内には届かないで本当に、あの、こうい う, う, いうなんかもう詩が近いとかするううの良くない大丈夫、いま だ, まだ良くないけど、これ面白いほどにやっぱり考えれますよね、五十超えるとまあそうです、確かに五十超えるとね 考えみ人によるかもしれないけど俺は初めて考えたなやっぱり、うん、親は絶対守れると思ってるからねああ娘のとか、うん、自分の子供を守れる守んなきゃいけないし守れると思ってるからそれで守れなかった時はそれ後悔するよね、うんうん、絶対守れると思ってるからなありがとうございます<笑>くくいありがとうございます<笑> まあまあでも、あの、いいお父さんですよ。うん、いや<笑>、お父さんすよあ、でも、ほん、まそうだと思います。すごく、うら、羨ましいもん。すっごいイライラするけど、まあ、だと思う<笑>。本当に。そうは。まあ、だけど、ね、<笑>お父さんに話しかけていいかどうかわかんないけど、番組上、大丈夫映ってないから。でも、あの、お父さん、でも、本当に、例えば、その、さっき後悔もしてると言いましたけど、例えば。もう、これは本当例えでしかないですけど、子供が何かに苦しんでますので。 まあ僕別にね神様の存在とか別にそういうのは特に信じてる信じてないは全くないんですけどじゃあ例えばそこになんか神様みたいなのが現れて「お前の寿命をこの問題はお前の寿命をなんか10年縮めたら解決してあげる」って言ったら即答で10年持ってってくれて言いますよね言いますよね平気でもう 半, 半分になってもいいですよね別に、まあ、それは本当は思いますよ、うん、僕でさえ思いますよね、うんうん 半分持っていったらこの病気治してあげるとか言われたら持ってて半分というやも全部持っててから交換してくれって言うし、うん、そういう気持ちではいますよね、うん、親として、ね。は、うんうん、それは本当に現れてるなと思ってうんうんうん。ね。締、うん、めにくい。い や, <笑> い, や<笑>いやいや。まあ、<笑>あなたですよこの。最後でこの構成、うん、急にこんな持ってきたな はあ、そんなわけでは原さ ん, ん締めにくい中ですけども、はい、ここはもうちょっと久々に原さんに締めてもらわないと困りますすねね、うん、そうです、ね、締めるというかまあ本当に、うん、今日はみんなたくさんのギャラリーの方も来ていただいていい雰囲気じゃないですかこれがこういう、はい、やっぱギャラリーも本当に少ないんですよこれでも。うんうん、でもうね荻生花さんにもう2回も来ていただいていやありがとうございます本当に、うん、でもう言 い, たいのはまあ。 ここにね場を共有できた人はもう一緒に入れたんですけど、これ見てる人はね、うんうん、録画で見て、特に大牛かさんのファンの方、はい、結構見てると思うんですけど、あのファンの方は本当に大牛かさん守ってあげてください。う本、ん、当。本当、うん、ですよ。だ、うんうんうん、からね原田のバーに2回来てここに座ってる大牛かが真実ですから<笑>、うん。もう本当に守ってあげてほしいなと思う ね, ね、うんうん。やっぱり外にそういう味方がいるっていうのはすごい。 いいことなので、うん、身内は、身内は絶対、うん、ね、無償の愛ですから、うん、みんな守ってくれるの当たり前なんだけど、なかなか。ね、世の中、外に出て、外にこう、第三者が守ってくれるって、なかなかないので、うん、そういう意味でとファンたくさんいますから、ぜひ。ファンの方は、おゆかさんをね、守ってあげてください。ありがとうございます。見守ってあげてください。ありがとうございます。なんからもう、ね、それこそ、新潟の看板も、ホリプロの看板もないですから。 そうね、何も背負ってないわけですから、はい、好き勝手やってもらわないと、うん、それを多分ファンは望んでると思いまうんですよ好き勝手やってる荻生花いいも悪いもはっきり言って、うん、だからそれが一番本人にとっても楽だと思うし、うん、ファンがそういう荻生花を見た い,、うん、も, う い, いもういいんだよという状態になってますから、うん、あなたはフリーですから今コ、うん、ルチゾール出ないんですね<笑>いや本当にそのように生きていきます さっきの残り時間をお急ぎして。楽しみにください。はい、ありがとうございます。というわけで、本日のゲストは。荻野由佳さんでした。イェーイ。はい、オッケー。そ、え、う、ー、ですね。<笑>私、あれ、ちょっと待って、合わせてこないよ、ちょっとっ。 待って<笑>ちょっっと待っててすすすごく 俺, <笑>俺は声だだこれソソフトクリームソフトクリームですよソフトククリリーームムででよよ今一瞬10割10割いいいつい つ, いつものつものもののある意味いつものだ、ね、<笑>マジ確かにいつものだこここんなの初め俺すごいね。